次は単連結リストのループと再起による操作で。いよいよ単連結リストを取り扱うプログラムを作るんですけども、まず基本的なものとしてですね、リストの長さ、セルが何個つながっているかというのを求めるメソッドを作ってみましょう。そのセルの定義は1回あればいいんですけど、まあ一応ここに書いてあるんですね。で、リスト連、リストの長さを調べるという場合。これもまず0にしておいて、 で、えー、p が2でない間、レンも1増やし、p は1つだけです。どういうふうにするかというと、例えば、この p から始まるのに、こういうふうになっていたときね。そうすると、えー、p が2でないということは、このセルがあるんですから、このレンは、えー、最初0だったのを1増やして、 0を1にして、で、p は p イコールネクスト。ここが非常に大事なですけ、ね、ども。だから、p.next はこれですよね。この値を p に入れるということは、これをペケにして、p をここに刺す。で、まだ、p は2じゃないんですから。2がまだあるす、ね、そこで、まだ先に進んで、この1を2に増やして、また p イコール p 点ネク x t この p 点ネク x t はここですよね。これを p に入れるので、これを消して、ここをさ。す。 で、また今度は3連線があるので、これを3に増やして、p の next、これですよね。これを p にコピーすると、p は2になる。そうすると、えー、2になったので、えー、このホワイルの条件が成り立たなくなって、わかる。従って最後の連の値、この3が変わる。まあ、こういうふうにしてできているわけです。実際にやってみましょう。 そして、えー、もう一回、p イコール。三と、p は3つ分のセル。で、えー、これ、リストレン、p。で、3ですね。では、えー、類似した例題として、リ、えー、ストのデータを全部一ち出す。 今は、ただ数を数えてましたけど、そうじゃなくて、一個ずつ進むときに、この1とか2とか3を順次打ち出すというのを、まあ、やってみようと思います。プリントリスト。これも、終わる条件は p のという行に。だから、p が2の間繰り返し、p 点データを打って、p は p 点抜く。順番に一個ずつ進んでいく。だから、そうすると、1と2と3が追い出されて、 ところでですね、今回のこの題名は、最適データ構造という名前をついておりますね。そういうふうに、最適データ構造はですね、なんで最イかというと、ここまでの形と、ここまでの形は似てますね。相似です。リストがあって、この次にまた同じリストがあるわけですから。で、生徒としては違いますけども、形が類似してるから、まあ、ちょうど最適キテメソッドのように、 残りは自分自身と同じ形をしてますよというふうな形でできているのが、まあ、サイキクデータ構造。で、そのサイキクデータ構造を扱うときには、サイキテクなメソッドを使うと非常に相性がいいですね。で、そこで、今のプリントリストをサイキ版にしてみました。リストレンガですね。リストレンカはですね。 最起を表すものは、リストローンアンダーバー R、名前アンダーバー R をつけました。が再バージョン。で、P はですね、えー、P が2だったらリストないわけですから、長さが0です。そうじゃない場合には、えー、P の次を、以下の部分の長さを求めて、それに1を足したのが自分の長さですね。えー、そこの本が、まあ、短いというか、シンプルなんですけども、最の的には的でできるわけです。で、 プリントリストも同じですね。プリントリストは P が入でなければデータをプットして、それから残りをプリントする。R のでで、プリントリストのところで、この打って順序を逆にするというのができんですけども、ところでですね。 この 1,2,3 逆の順番で打ち出すというのは作りましたが、どうでしょうか。3,2,1。これはどうやってできているかということですが、フルンと言う。P が2 の, の間、再起動書きをするんですけれども、まず、残りを逆順で打ち出してから最後に自分の分を打ち出す。ですから、うん、さっきのプリントと、この左右を逆にするだけで逆順になるんですね。 でこういう逆順にするのが簡単なのは再起手続っだからで、ホワイルを使って順番にループで立たせるときには先頭から取れてくるんで、逆にするのはちょっと簡単じゃない。このように再適的続きてての方がやりやすいような仕事もあるんです。では、演習ですけども、長さとプリントのそれぞれ好きなバージョンを打ち込んで動かしてください。 納得したら、まあ、これの文章をどう作ってください。まあ、合計を求めるとか、文字列連結するとか。それから、ね、逆順に連結する。それから、プリントと同様だけども、1行目1回、2行目2回、3行目4回と倍々になる。この時に、打ち出し順番は2の行でいい。それから、ね、リスト3と同様だけども、ひとっとびに合計する。 そうするとですね、ループでも再起でも次を辿るかわり次の次を辿るというふうにしておけば、一つ置きになります。ただし、次の次を辿る。途中辿る っ, 言ったら途中で2類になることありますから、まあ、2類になるというのを正しく処理することが必要です。F はですね、各セルのリストのデータを、まあ、並べた配列を返す、L2A、リスト 2R。これは、 えー、空の配列のまとめにプッシュ要素を追加していけば来ることができます。